よしお前ら落ち着いていけよ何でしょうかここは通しません治療の準備だしっかりしろビクトリアのバグパイプ波状棒と共に参る 現状を書くには発獄が似合うのね外中だ「生命を救済」は経験だけに頼るものじゃないんです書き込むのはこの子たちに対してだって多少の情はあるのにほとんどの子たち生命を救済しュるルの慈しに すな<笑><笑><笑>思考を明確にするは戦術<笑>命令があるしお諦めしませんここを守るのか<笑>、うん<笑> 燃え尽きるまで火が消えるわけないでしょ、Go! しっかりロンしっかりロンいつでもいけるミン無視を嫌悪にするはキリツー こちらチェーンいつでも行ける。 邪悪を壊滅しようる理由も起ここだけ落とせば超の落ち振を起こせば上昇を起こすいつでも行けるお前たちはダビルには及ばないアースの治療範囲に入る フ<笑>ッ燃え尽きるまで火が消えるわけないでしょ諦めるだ俺を取くお前犠牲者の苦しみがわかるわけねえ悪くないわ。